皆さんこんにちは。いつも用品紹介の動画をご覧くださいまして誠にありがとうございます。今日は私が個人的に使っているカー用品のご紹介をします。こちら、デザートウエストという皆様もご存知の方もいらっしゃるのではないかなと思うんですけれど、amazon ランキングでずーっと1位を誇っている これは今、2021年モデルの改良版になるんですが、以前私、こちらのスマホホルダー、まあ類似品って結構出回ってるんですけれど、まあこっちの類似品のスマホホルダーを使っていたんですが、最終的には使い物にならなくて、まあこちらのスマホホルダーに変えてみて、この類似品と、この Amazon ランキング1位のスマホホルダー、どういった 違いがあるのかということを今日ご紹介をしていこうと思います。まず一つ目。このように今レバーを上げます。細かなところをこのように並べて比較をすると仕様の違いというのはあるんですが、一番機能的に違うところというのは、この 吸盤の接着力、全く違います。で、こちらのデザートウエストも、このように、吸盤貼り付ける台座が付いていて、これがまたしっかりとした、結構硬めのピアノブラックの台座になってるんですけれども、これが付いています。で、この上に、このゲル状の吸盤を 貼り付けてつけるんですが、で、さらに、このように押さえつけながら、真空引きさして、このようにピタッとはめれば、もう、ピタッとくっつくんですけど、これは、もう、解除しても、外れないぐらい、非常に、接着力が強い仕様のものになっています。で、こっちの、類似品モデル、中国の類似品モデルはどうかというと、これも、まあ、もう見て、 お分かりいただけると思うんですが、この台座自体は、これはソニーのカメラについてた付属品のものなんですけれど、もう、これ自体の吸盤の性能というものがもう非常に低くて、新品の時はそこそこの性能を誇るんですけれど、ある程度時間が経ってきちゃうと、もう全く、この吸盤の性能というのは低下してしまって、 携帯をこのような形でつけてる状態でもすぐこう落下していくといったそういった吸盤の性能がもう全く類似品に関しては低くなっているというのがまず違いとしてあります。で、もう一つちょうど今いいタイミングでこのスマホのここのホルダーの部分 落ちましたけれども、こっちは、しっかりと脱落しないような形で、このように、ホルダーの、ホルダーにダイレクトに、こうですね、ダイレクトにつくような形の仕様になっています。こっちはどうかというと、こっちは、 わざわざ分割になってる。ここにはめ込むような形になってるんです。で、これ何が違うか、機能的にどういったところに左右するかというと、こちらはわざわざはめ込み式になっていない。まあ、いわばリジットみたいなタイプになっているので、このようにはめ込みます。 あとはネジで締め込んでいけば、この強弱、動きの渋さっていうのが調整できるわけなんですが、もう、取れない。全くこの台座と、このホルダーと一緒にくっついてるので取れません。こっちはどうかっていうと、なぜこういうブラケットにしてるのかよくわからないんですが、すぐね、外れちゃうんですよ。で、車というのは、 もちろん、走ってる時もある、ダイナミックな状態があるので、振動とか、アクロ走行してる時なんか特にそうなんですが、振動で外れて、この吸盤が取れなかったとしても、このホールダー自体が落ちると。で、携帯も脱落してしまうというような恐れがあるんですけれど、こっちのデザートウエストの方というのは、全くそれがないということが、 二つ目の特徴です。で、最後三つ目の特徴。すごく重要なところになるんですが、スマホ。このようにインストールするとき、止まってる状態ですと、特に全く差はないです。じゃあ何が違うかというと、この首振り。振動が伴ってくると、このデザートウエストのものは、 まあ私今最近新しく導入したばかりで新しいものなのでまだ最終的にはどうなるかわからないんですがこの強弱がここのダイヤルでしっかりと調整ができるのでもう全く今手でも動きにくい状態かなり渋い状態固まっている状態になってるんで実際使ってみたんですけど特に車の振動とかでこの携帯のホルダー自体がこう下を向いちゃうようなことっていうのが ないです。ですけども、こちらのスマホホルダーは、このように、まあ、同じように、こうインストールできるんですけれど、もう明らかにこう乗せた時に剛性が低い。で、今もう、明らかに、今もう脱落している状態で、それ以前の問題なわけなんですけど、まあ、これがついてたとしても、このように、首が下に下がっちゃう。 で、ここのところにもちろんダイヤルついてるんですけど、このダイヤルを締め込んだとしても、それ以上渋くならないということで、車のこういったダイナミックの状態に耐えられないような作りになっちゃっているということで、もう全く使い物にならないといったところが、この類似品のスマホホルダーには、 あります。主に携帯を使う上での機能的なポイントの違いというのは今紹介した3つなんですが、細かなところを見ていくと、例えば、ここのアームを伸ばすときに、このガタつきというのがもう全く少なくなってる。まあもちろんプラスチックで作ってあるんで、ガタはもちろんあるんですけど、こっちはもう見るからにガタガタなんです。 見てください。こんだけ触れる。ガタガタ。で、なおかつ、これだけ伸ばしちゃうと、この吸盤自体も弱いし、まあ、もちろんここの首も弱くなってるんで、もう、携帯自体も下に傾くし、これもいつ外れるかわからないといった、まあ、そういった状態になってるんで、このアーム自体、延長アーム自体も、もう機能的にはもう全くついてても意味をなさないものになってる。 っていうのがあります。ですけど、こっちはちゃんと、ここの外側と内側のこのアームの部分の交差がある程度詰まってるんで、特にこうガタつきもないですし、ちゃんとこうやって締めてあげれば、カチッと固まるような状態にもなってますんで。で、なおかつ、ダイヤルもね、回しやすいですよね。見てください。ここのダイヤル。ちゃんとこの、 ちゃんとこうダイヤルが片手で回せるようになってる。ここもちゃんと片手で回せるようになってるし、ここもちゃんと片手で回せる。でもこっちの類似品はどうかというと、もう、そういった突起物みたいなのがない。もう丸、全部丸なんですよ。ここも丸だし、下もそうです。だから調整するのも結構大変だし、ガタついてて、携帯がいつ落ちてくるかもわからないといった、 そういったモデルに仕様になってるってことです。で、このデザートエースともう一ついいなと思ったのはこちら。これがついてる。エアコンの吹き出し口にもつけられるようになってるということです。これすごくいいです、えー。類似品のやつは、これはオプションというか、また別のものを買わないとついてこない。で、このように ここにはめ込むで同じようにこのボール状になっているところにはめ込んでいくでここにダイヤルがありますんでこれで締め込んでいけばいいで固定をしていけばこういう感じで使えるわけですで私も動画撮影を結構自撮りで撮るときにこの スマホホルダー使ってるんですけど、まあ、ステッパーコンで使う場合もあれば、355で使う場合もあるんですけど、わざわざ取り外して向こうに持っていくのも結構面倒だし、この吸盤をガラスにつけて、で、自撮りして動画を撮るっていうこともあるんですけど、これをガラスにつけちゃうと、このガラスに跡がついちゃう。 でその後の処理をするのにアルコールかなんかで拭いて処理すればいいんですけど、それも結構面倒だったりします。でも、これの場合、デザートウエストの、この、スマホホルダーのいいところは、ちゃんと台座が2つある。こちらのエアコンの吹き出し口の台座と、あとこちらのメインのやつと、いうのがあるんで、この2つを2台の車に使い分けてあげれば、それで、まあ、この状態でも全然自撮りできるし、で、この状態で、 メインで使うこともできるので、一台で二台使い分けて使うこともできるという非常に素晴らしい機能を兼ね備えた機能性がしっかりと煮詰められたスマホホルダーになってるっていうことです。そこが非常にいいなと思いました。通気口につけるこの台座もすごくよく考えられていて、普通そのまま 突っ込むだけです。で、どんどんゆ る, ゆるになって落ちてきちゃうんですけど、これちゃんと、このネジで洗濯バサミ状になってるんですよ。ネジでこう、ここを締め込んでいくと、これが狭くなってきて、で、ここがしっかりと固定されるようになってるので、まあ、どんな車、スポーツカーであっても、こういうミニバン系の車であっても、このスマホホルダーが、 動かないようにしっかりとホールドされるような、そういった構造になってます。で、けるときはちゃんとこのダイヤルを回してあげて、そうすればしっかりと固定される。で、なおかつステッパーの場合はここの通気口が、この、ここの板の部分と、このスマホのこの板の幅と、この通気口がちょうどぴったりなんです。まあそういったところも、ここはまあたまたまかもしれないですけど、こんな感じで、 ぴったりとつけることができて、その上にこのホルダーをはめていくという形になっているので、やはりしっかりと改善版というだけあって、煮詰まったスマホホルダーになっているなということで、今回はこの類似品の中国製のスマホホルダーと、今回この Amazon ランキング1位、ずっとこの Amazon ランキング1位をキープし続けている このデザートウエストのこちらのスマホホルダーとの違いです。そこを今回お伝えをさせていただきました。ぜひこのスマホホルダー検討されている方がいらっしゃいましたら、当動画を参考にしていただけますと幸いに思います。それでは失礼をいたします。